こういう姿勢が範囲なのではないでしょうか。どうも、政治いろいろの学部です。このところニュースで騒がれている国会議員の文通費問題。この問題を提起した日本維新の会の元代表、橋本徹氏に何やら れいわ新選組所属の議員が噛みついた模様です。デイリースポーツの記事を引用します。国会議員の文書通信交通滞在費の問題で、日本維新の会副代表の吉村博文大阪府知事へのブーメランとなるツイートを投稿し注目された、れいわ新選組の大石秋子議員が16日、 ツイッターで、前大阪市長の橋本徹氏に、元上司の橋本徹さん、お久しぶりですね、と呼びかけた。文通費については、わずか1日の議員活動で、10月の文通費が支給されることを、日本維新の会の小野大輔議員が SNS で疑問視したのをきっかけに議論が紛失した。しかし、大石氏は、 維新が100万円もったいないと唐わに、よう言うわ。維新を倒すための戦費として、私は100万円でも何でも使いますとツイート。それに対して、橋本氏が、これが令和新選組の国会議員の実態と批判していた。大石氏はその後のツイートで、橋本氏を元上司と呼んだ上で、相変わらず、 庶民の味方面をして、実は既得権の利益になるデタラメ言動に勤しんでおられるようで、今回は特大ブーメランぶち当ててしまってごめんなさい。それへの維新は言い訳しないとの面白コメント、最高でしたと皮肉った。大石氏は元大阪府職員、2008年に 橋本氏が府知事に就任して最初の朝礼で、民間では修行前に朝礼するのが当たり前。組合が超過勤務と言ってくるなら、勤務時間中のタバコや死後も一切認めないと言い放ったことに対して突然起立。ちょっと待ってください。どれだけサービス残業をやっていると思っているんですかと噛みつき、大阪のジャンヌダルクと話題になった。 大石は13年前の因縁を踏まえ、今回も橋本氏とのバトルに挑んでいるようだ。とのことです。問題の発端となったのは、国会議員に1ヶ月100万円が支払われる文書通信交通滞在費、通称文通費です。今回、衆議院議員選挙は10月の末日。 10月31日に行われました。そこで初めて当選となった議員は、名目上、10月31日の1日は、議員として活動したので、1ヶ月分の文通費100万円が支払われることになったのです。これに対し、日本維新の会所属の新人議員、小野大輔議員が、いかがなものかと問題提起をし、結局、 日本維新の会は、新人議員については、10月分の全額100万円を寄付。当選2回以上連続の議員は、半額の50万円を寄付することと決めました。なぜ寄付なのかというと、文通費は返納が許されていないためです。この動きに自民党、公明党も追従。両党とも新人議員は、100万円全額 連続当選議員は約半額をを寄付すする方針を固めたととのことです共産党は今のところ寄付するともしないとも言います小池晃初期局長が議員団の共同管理で有効活用していると説明。立憲民主党も寄付については今のところ触れておらず、日割りでの支給を可能にする法案を臨時国会に提出する方針を決定と伝えられています。 立憲民主党の蓮舫議員もこの動きに早速同調。自身のツイッターで11月16日の午前11時16分に1日で100万円ありえませんとツイートしています。しかしながらその日の午後5時17分、同じ立憲民主党の福山哲郎氏が2010年の政権時に当選直後の歳費支給を日割りにしました。 文書通信滞在費が日割り扱いでなかったことは立法府として問題だったと思います。申し訳ありません。とツイートしており、そもそも文通費を日割りにしなかったのは民主党政権だったことが一瞬でばれてしまっています。ちなみに、今回の衆議院と違い、参議院は任期が固定となっており、選挙日程の関係上、在籍初日はほぼ確実に 月末付近となります。となると、参議院議員である蓮舫氏も、わずか数日の勤務で満額支給された可能性が非常に高いわけです。こういうところが、立憲民主党、共産党が、いつまで経っても支持を得られない理由だと言っても過言ではないでしょう。他の党は早々に寄付を決めているにもかかわらず、立憲民主党、共産党は、 ぐだぐだ理屈を並べて寄付を渋っているというその姿勢。既得権益にみっともなくしがみついていると思われてもいた方ない行動です。加えて蓮舫氏のように浅はかな考えで大衆迎語を図ろうと目論み、あっという間に過去がバレるという大ブーメラン。一体何度同じ間違いを繰り返せば気が済むのでしょう 自らの利益に急急としがみつく姿勢。同じ間違いを幾度となく繰り返す学習能力のなさ。こういったものが立憲民主党が有権者に呆れられる原因なのではないでしょうか。評判を落とすという意味では、令和新選組も同様でしょう。新選組とはご存知の通り、幕末の京都で活躍した剣閣集団です。 徳川幕府型の警察機構とも言うべき存在で、内情は食い詰め浪人の集団、剣の腕で一跡上げてやろうという人間の集まりであったと言っても良いのですが、それでも崩れよく徳川幕府の屋台骨を懸命に支え、そしてそれに準じた集団として、今でも人気の高い集団です。個人的な意見で大変恐縮ではありますが、令和新選組が どういった意図を持って新選組の名を冠したのかは不明ですが、新選組を世直し集団だと思ってつけているのであれば全くの見当違いですし、文字通り、県に生き、県に死んでいった人々の団体名を政党の名前に冠するというのは、いささかいかがなものかと思ってしまいます。その令和新選組所属の大石明彦氏のツイートですが、 これはもう、鉄頭鉄尾、私利私欲の塊と言っていいと思います。記事にも書かれていますが、大石氏は大阪府職員だった13年前、橋本徹氏にサービス残業の件で噛みついています。漁師のサービス残業についての見解については、ここでは言及するのは避けたいと思います。いろんな意見がありますからね。記事では触れられていませんが、 大石はこの発言の後、テレビのインタビューで、サービス残業は月にどれくらいと質問され、私はしていません、と、お前していないんかいと思わず突っ込みを入れたくなるような発言をしており、この発言によってネット上で相当叩かれることになりました。大石の発言は、この時にネット上で叩かれることになった元凶は橋本氏だと思い込み、 橋本氏ひいては、維新の会を、何とかして叩き潰すという、全くの個人的な暗い情熱から来ているものと言っても構わないでしょう。文通費として支給されている100万円を、維新を倒すための戦費と言っているところからも伺えます。維新、自民、公明に比べ、立憲、共産、そして令和新選組のこのあまりにも みっともない姿勢。これこそが、自公安定過半数、維新躍進の原因と言っても差し支えないと思います。ちなみに、幕府の動乱期、新選組は新政府軍に敗れ、その結果、徳川幕府はその歴史に幕を閉じ、維新回転が成し遂げられました。この歴史に習えば、大石氏は維新を倒すと言っていますが、